ハイファーイです私たちは昨日パリからロンドンにバスに乗って6時間半揺られてやっとロンドンに到着しましたフランスからイギリスに国境を越えます見てくださいこのホテルの景色朝ごはんということで味噌汁を飲んでいますロンドンドで味噌汁あうま あさりの目指しるよう、ね、ありがとう今日何をするかというとまず一つ目にまずバッキンガム宮殿で兵隊の交代を見ますというのもこれ見てくださいこの地図このバッキンガム宮殿この赤い兵隊さんたちわかりますこれ この兵隊さんたちの交代を見に行くんですがこれが約11時に行われるんですけど世界中からいろんな人たちが集まるので10時1時間前には場所を取らないといい交代のショットが取れないってことなので。 若干私たちは別行動をしながら私は一番最初に、えー、ベストポイントを取りにバッキンガム宮殿に先に向かってこの2人は洗濯物をしてもらいますでその後はサイクリング自転車を借りてロンドンの観光名所をサイクリングをしながら回りたいと思いますイギリス料理のフィッシュチップスも最後のディナーで皆さんにお届けできればと思いますにしても味噌汁うん、まっ洗濯物よろしくお願いします、はい た、えー、ただいままバッキンガム宮殿前に到着しました兵士交代の約1時間10分前なんですがもうすでにかなりの観光客がここに訪れてます一番のベストスポットはですねこのビクトリアの塔とあちらのバッキンガム宮殿の間にある一番高いポイントが最も全体を見渡せるいいポイントだということです。ただ もうすでに1時間前だというのにベストポイントはすでに抑えられています開始15分前になり人も集まってきましたなんて言ってた今日ないらしいですなんか明日はあるけど今日はないみたいな 事件でででしししししょううか倉庫を離しているとトトトラファルガー広場に到着しましたこちらですなもも死ぬスももスプリントよスプリリンンや 弱, 弱虫ペダル弱虫ペダルこれ。<笑> 続いて我々はビッグベンに到着しましたでも工事中ですこれヤバくない今回のトレーダーかなんかついてますね今日はね今日ちょっとついとるねロンドンの、はい、ロンドンの魔物なかなか俺は衝撃よる出て感動的な気がするであの辺にいるのがデモ隊っす多分ノーブレグジットの多分ブラカード持ってるんでブレグジットっていうのはあのイギリスの EU 離脱の話ですね こっい事てじゃん歴史のかかった国会議事堂やねあ。あ<笑> あとどんくらい距離はいやもうちょっと歩いて行きますよ、ね<笑>まあまあ、俺生まれた子の羊みたいになっとるんゃけど<笑>やばヘロヘロになってたもん<笑>帰るおじさんですよ<笑><笑>ずっと登りやけんね、まあまあまあ、やべえ。いやいやしおるしおるマジきていマジ無理 私たちはロンドンタワーとロンドンブリッジに向かいます。世界遺産です。あ、絶対明日これ筋肉痛やあ、タワーブリッジが見えてきました。わ、青色で綺麗。あ、淡い青色淡い青色のコントラストと古い建造物歴史を感じさせる。建造物のハーモニーが。何か？ 歴史を感じさせますもしね自転車に乗る前の俺にメッセージを残せたらね絶対に自転車で行くなってる<笑>絶対よ最初結構いやじゃあ誤って俺多分判断を誤ったもん完全に<笑>これはいや今後の旅に影響するよこれはずっと自転車乗らないの絶対乗らないのって言ってましたもんね最初確かに<笑>最初アクティビティでよいいって思ったけどどう超えとる で、君たちががなんで平気な顔しとるのかがかわらんいやいやあの昔ん俺が弱い俺が弱いみたいな印象を植え付けんでくれるいや、まさにそれだと思いますけど<笑>あなた達たが強いっちゃけんね運動不足のおじさんですよちょっとこれ見とる人俺がえらいひょんたれみたいに思われるかもしれんけどいやいやいやあんた達たがストロングマンやけんいやいやいや平気な顔してっさマジきつかったマジきつかった俺この度一番やね今 マジですかどんだけいやいや自転車は言っても<笑>人力やけんねあれ人力やけんねエネルギー源が、うん、どうでもいいもんもう俺着いたのが嬉しい<笑>多分だってこんなこんなだって建造物の話せんで俺の体調の話することある<笑>マジで<笑>まあコーシーの体力を露呈しましたマジで<笑>今後が心配ですよ、ね あのー、よろしくねあの本当に置いていかないで結局帰りも自転車です今からフィッシュチップスを食べに行きます食事が楽しみですトゥルトゥトゥトゥみんなが俺を抜いてゆく自転車も車も俺を抜いてゆくでも俺は歩行者を抜いてゆくだから俺は歩行者より速い イギリス、ロンドン、グリニッチー <laughs>、yeah. <laughs> <laughs> うん。動いたもんな。あーあ。美味しい。うわ、フィッシュアンドチップス、これちょ中身移しとった方がいいな、これ。これがフィッシュアンドチップスです。結構触った感じ、ホクホクでも柔らかい感じでした。わあ、こんな感じですね、これ。<笑>一匹丸丸。いただきまーす。食べ方。うーん。あ、白身の、白身魚、柔らかい白身魚と。 味がせんマジで塩もっとかけてくるべきやった感じやんソーセージはしっとりしなやかあ、でもなんか塩加減も後から効いてくる感じやなこれうん美味しい美味しいこれフィッシュの方は衣が結構分厚い感じ身がいっぱい詰まってる感じこ れ, これフィッシュっってて何の魚使るるか知っるこれコットフィッシュチップスってことこれうんでもこれポテトやけどまあ チップスってことねこの組み合わせがイギリスの伝統料理これペロリと1匹いけちゃいますね全然味最初薄いって言ったけど い, いい感じのバランスどんどんパクパクいける感じめっちゃ美味しいま大、あ、体いい日本円で1200円ぐらいでこのボリュームなら全然でも成人男性お腹いっぱいになるぐらい入ってますね量はん俺正面みたいなんだようん <笑>でも、科学的に仕方ないナオキが見切れとるけど、常に www 何こにしたくないマジ w <笑>だけ映っとっけね缶だけ宙に浮いて<笑><笑>やっぱ、油もんにコーラは合うね<笑>ああ<ー><笑>悪魔的だ<笑>知ってるこのコメント違うねわー怪獣見やんも フィッッシュチップス完食ですごちそうさまでした美味しかった何か自転車に乗りながら子供に戻った気分でしたあの夕日に向かって立ちこぎをする記憶そしてあの赤レンガ町の街並みが何かシルバミアファミリーの街並みを走ってて子供の遊具のおもちゃの中を走っているようなそんな感覚に陥れるそんな街並みでした<笑><笑> うん、シルバニアファミリーって家でしょだって街並みじゃないじゃないですかそうでも世界観は完全にシルバニアファミリーの赤レンガ町の街並みでそんなに高い建物というのは少なくて全員タッパの低い建物がこうずらーっと並んでいるような感じでしたタッパの低い久しぶりに乗ったんで、まあ、大変疲れたんですけどものすごくいい思い出たちになりましたぜひこの 動画面白いなと思ったら高評価、チャンネル登録、お忘れなくよろしくお願いします。次回はブリュッセルです。ワッフルとチョコレートの国です。どんな美味しいワッフル食べれるのでしょうか。楽しみです。ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。最後までご視聴いただきありがとうございました。ハッシュタグコーシー